平成31年3月16日、阿蘇市黒川の運動公園アピカで、第14回、阿蘇市民スポレクフェアが行われました。スポレクフェアには、グラウンドゴルフにおよそ120名、ウォーキングにおよそ50名が参加、開会式では参加者全員で体操を行い、体をほぐしました。その後各種目に分かれ、ウォーキングでは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 参加者らは歓声を上げながら競技を楽しんでいました。